カウウンントダウン銀魂をご覧の皆さんこんばんは坂田銀時貴様亡霊でござるそれを捨てられず募集しとらわれこれは耐えるべきところへ帰ーおい兄ちゃんヘッドコントレーイこの野郎ああ安い国なんぞのために戦ったことは一度たりともね俺の守るもんは何一つ変わっちゃいねえ ああさすすが俺だわやっぱすげーなジャンプアニメの主人公はついノリで一緒にジャーンって叫んでしまったあるいや毎年上半期の予算をこの時期にはすっかり使い果たしてるから私は少しだけ予算が浮いたからこうして CG が作れちゃったわけだよお前か三ツ葉殿三ツ葉も悲しむでしょう 古い友人を亡くすことになるとは人選組の後ろ盾を得られれば自由に商いができるというもの花から俺たち抱き込むためにあいつを利用するつもりだったれた女には幸せになってほしいだけだなんであいつが2位なんだよ<笑>最後は武士らしく 美しく生きようじゃねえかドも銀ちゃんもなんかクオリティ上がってるある気にしない気にしない気になるランキングの続きはシ c ムの後だらだら続くね高橋ひとみさんとビートクルセイダースの皆さんありがとうございました今度は四位から六位までを一気に紹介カウントダウンこんなもんじゃ俺の魂は折れねえよてめえら終わったんだ今に宇宙中に散らばる春雨が てめえら殺しに来るだろうだが俺のこの剣こいつが届く範囲は俺の国だいい加減にしろこらこの先輩いや神楽さんの言う通りだよね僕も納得できないなだが俺のこのこいつが届く範囲は俺のが、ま、じゃなくなるんで<笑>ここで立ち止まったらが折れちまうさ伸ばして生きてくだけよ<笑> ギンスストキ、ね日日ま、女を捨てよ救いよ お前を守ってやるし、ーさん達来たよ早く起きておいら先行っちゃうよよう久しぶりじゃなじゃあみんな揃ったところで楽しくちょっと悪いけどせえかホウセンがいなくなって確かに吉原は自由にな上位志士による蛮行強盗押し込み起こる事件はキリがない非合法薬物の売買だ名前などは意味がない奴はいくつもの名前を持っている 証拠も何も掴ませず、能々と吉原で女を買い、酒を飲む。吉原の救世主様ってもな。こっちは騙し騙しなんだよ。心配いらん。掴むものは掴んでおる。あの男の首に。雲の入れ墨があるな。<笑>奴ら皆蜘蛛の入れ墨を上位と称して押し込み。強喝。殺人お前も変えんな女連れ。じゃあ、ここは目立つ。<笑><笑> あれ何れ、えーえー、おたくらどのトバをのいて何やってた俺たちチンピラの夫婦なんです。スカジャンとか無理やり着せてるもんな。あたいがレディースの頭で、銀時が西高の番で、ハイで湘南の風邪聞かせて、双子生ままでダイヤもブロックも今じゃ襟足が腰まで伸びた。仲間に入れてやっていいんじゃないですかこんなイ い, い女が来てくれるんなら大賢気だうちの旦那はワッチより100倍強い。 旦那串刺しになってるけど旦那はともかく女の方は役に立ちそうだなこの紅雲島があの件と全く関係なかったら大丈夫だよ薬の倉庫かなんかだろその辺でつながり出てくんじゃねとりあえず持てるだけかまぼこを持って超逃げてどんな作戦だじゃあお前の分は笹かまぼことかにしとくわ<笑>なんで貴様もかまぼこに行くんじゃどんだけかまぼこに命を懸けてるんじゃあいつらおいじゃあ薬物犯は 最近じゃ俺たちもすっかり商売やりづらくなっちまって、ね、今や薬の活躍の場は地上から地下に移っちまったんだどうやらあちこちから盗賊団やら上位老シやらが集まってるみたいだな。かマボコ強盗なん何とに移つのカスヤカラが何に使える大蜘蛛の巣に繋がるたった一本の糸が。変幻自在の怪しげな術、瞬く間に身を絡み取られ一片の肉片も残さず食らいつくされるぞ。 獲物の区内血のびよすみはお前さんのホーお前は黙っていろ。 あなたはホウを倒しただけのことはあるなてめえは一体何者だ惚れたかこの男に、ね、薬云々なんかのことより私はあの子のことが心配だったのようにずっと私と吉原を守り続けてくれた一人で問題を抱え込んで考え込んで自分の身を顧みないで無茶ばかりしようとしてどんなに重たいものを背負っていてもどんなに分厚い壁を作っていようとあなたたちを前にすると そうしている自分が馬鹿らしくなってくる昔いたのあの子にも唯一頼れる人が女も捨てることができんやつに何も守ることはできないとその傷の痛み忘れたか俺だけは見ていてやる俺だけはお前を守ってやる江戸随一の腕を持ちながらあざめは地雷 初代百科師匠主が生きているなぜ主がこんな真似をしている少の頃からつくよにその技を叩き込み一人の修羅を作り上げたのはあの人4年前吉原に起きた大イ感謝してるあの子を命を賭して守ってくれたこと自分の作り出した 作品孤独とその剣を向けるべき敵だこの地雷屋がな人逃げろ